えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ、コンピングっていうかこうドラムでやってこうシンバルレーガーとして左手とか右足とかをどうやって入れていいかわかんないいつも単調になってしまうっていうやっぱりすごい一番悩みが多いんですねでここに関して、まあ、一番最初は、まあ、い最初に受け答えね僕はあのこのこのなずき入れればいいでまずはそこまではクリアしたと。 その次の段階に行くのにすごい苦労してる人が多いので、えー、ヘミオラのコンピングっていうのをご紹介していきたいと思います。ヘミオラっていうのは 1.5 倍のことなんですね。だからタッツタツクタンウッタンタンタウタンタンタウタンタンっていうこう4サイドから見るとこうずれていくこういうね3つのパターンで3つのパターンまで経由するとまた頭に戻るので。 結局これずっと繰り返しになるんですね。で、スタートをどこからでもできるようにするという形なんですね。だから、まあそのシンバル映画としながらやると、ワン、ツー、スリー、フォー、タン、パン、パワン、ツー、これね、タン、タン、B が、ワン、タン、パン、ツー、スリー、フォー、パン、タン、パッ、C が、ウッ、ン、パワン、ツー、スリー、パン、パここに流れたくなる。 だから C は非常にこの頭に向かいやすいフレーズで、えー、アプローチが要は4小節とか8小節の区切りのところの大きなこの脅迫が来るところでこう頭を区切っていきたいでワンツ頭で区切るーー。カー こうシンコペーションして、まあ、まだ進行形これトコさんが言ってたんですよトコさんこれ進行形これが終止形って言って一回話が終わる感じでまだ続くそれでねって感じのまだ話が続く感じこれは進行形ですねどっちに行っても絶対合うんですよもうコンボの場合は自由にやってもらえばで、えー、このこっちを似合わせてギターとピタリやったらイエイだしこっちを似合わせて、まあ、あのピアノとあったらイエイだしみたいなこうなんかこう 匂わわせててて相手がそこに合わさっっっきたたらお、あったねって感じだしズレたらズレたで成立するんででここのアプローチするときに「ウっタンタンタタドン」みたいな突然 こ, これがここに向かうアプローチノートみたいな感じに考えると「ワンツーシーフォーパーパーパドン」っていう風に話が続く。 えー、今度はですね、えー、このう「ウッターンターンタ」のところのタイミングでちょうど、えー、シンバルにこうアプローチしていく形ねやってみるとワン・ツー・ツー・フォーンタンドーンみたいなねそうするとここにちょうどこうストンと落ちる感じがこう横の流れができるっていうのがヘミオナ良いところですね。 ほ, ほとんどみんなこれを使うので、えー、もう当たり前のようにこれができるみたいな。で引き伸ばしていくとですね例えばこれは A から始めると AB を経由してここのシンコペーションに着地するってなるとワンツースリーワンツースリーフォーパーンパーンパーンパーンパー ン, ン, ンパーンってやるとすごい長い筆で。 同じところを手と足でいくとさらにこう横揺れなワンツーシーツーワンツーシーフォーパーンポンパーンポンパー ン, パー ン, パー ン, パーンドーンみたいなねこうかなり手前からあそこに向かっていきたいっていう歌を作れるんですよ。ねこれがヒミオラの面白いところでじゃあ実際曲で使うとどうなるかっていうとよくなりがちなコンピューネ、ね、これちょっとサマータイムでやってみたいと思うんですけどまずこれね。 ででここの合間を埋めますみたいなでちゃんと埋めれてるんだけどまあ悪くないとかちゃんと合間を埋めれてるんだけどこれとどうしても単 断続的というか話が盛り上がっていかないって感じになるん で, であともう一つの方はですねもっと細かい音符を入れてみた特にこれ8分音符で4分音符と8分音符で歌ってるのにこ れ, これみんなこのフレーズ叩けるからよくやるんですけどいや「なし」じゃないと思う けどまあでもなんかこううまくこう混ざっていきにくいというか雰囲気はなんとなく出るんですけどねそしたらですねじゃあ実際にヘミオラを使っていくとするとここはヘミオラじゃないですここはこのフレーズを足と混ぜたみんななりがちですけど手ばっかりでやろうとするんで手って上の方しかならないんでだから足を混ぜるとすごくどっしりしますで「ウッタンタンタンウッドン」B と C の流れを作ってるんだけどここはもう足にして「ツッタンタンタンウッドン」 ドーンっていうこう、まあ、よくこここれをこれを持っていくと実際ギターとかピアノがここにあの長い音符をジャーンって弾いてくれる可能性があるっていう か, かこれはもうあの次を予兆させるフレーズになるヘミオラは次につながりやすいので予測つくっていうかこれ同じ長さがね一泊半一泊半一泊半だからここに音が来るんじゃないかって予想させるわけですよでそれをフィルインでつなげて頭に持っていってあげるって感じですねそうすると、えっと 歌が歌歌歌とががこういうい風になる感じ。歌があってトトって入って歌が入ってトトッ、まあ、これもアンサンブルの一個だけどやっぱ歌と重なりつつこういういう風な形の方が、あのー、音が寂しくなりにくいですね。うん 弾弾ききたたたたくくななななっっらギターの人なんかで弾きたくなったかもしれないですね、まあ、今のちょっとこう、まあ、スニアだけなんでもちょっと難しいですけど電子ドラマだしね。でもこれが予兆させるフレーズになったりとかね。そうするとこののウッタタン、ン自体のメロディーも当たってるでしょう、ね、だからこうウッターンと問いかけしといてまたここ裏から入ってこうメロディーをちゃんとなぞりつつ間も埋めてでも横の流れもできててっていう具合になりやすいんですよ。 なんとなく入れるだけでこうジャズっぽいフレーズって全部そうなってるんではい、こういう風ですね次はここが「A、ターンターンターン」なんで A「A のパターンでしょ頭から始まるやつでここまで4つ続けてヘミアラねでここ4の表ちょうどここのメロディーがあるから こ, ここからずっとつなげていくとここまでずっとヘミアラだけで裏裏でシンコペーションに着地するっていうか進行形に繋げるってことね。 かなりこれだとここちょうど合間が空いてるところ全部埋めるしそしたらこのメロディーの入りも裏にぴったり当たるからいいしってこれも こ, れここがたまたま弾きらめたけどここもここもここも合うんですよ。ね、そうすると、 なんかやっぱりこう、一緒に合ってるとこれが半拍ずつずれたとしてもタタンタタンタタンってなって横のこのフレーズとこのフレーズがこう重なってこう共通点もいっぱいあるといいコンピングになりやすい。ヘミオラを使わないとむしろコンピングってあんまうまく作れないですよね。 ーつこれはただのうなずきでここから C「うたンうたンたどんガッガここでちょっとこうまたもう一遍ぺん C に戻すみたいなここからここまでつなげてここからまた C のフレーズででまたシンコペーションまあ C と言えるのかなまあどちらにせよこうい う, こうヘミオラをうまくこう使うってことねこういうところを混ぜていきます。<音声> どうだったでしょうか、えー、こんな感じでシンコペーションの練習というかヘミオラのコンピングの練習をしてもらうとこのねこっちの、えー、このパターンこれねこのパターン、えー、ヘミオラのコンピングこの A ばっかり B ばっかり C ばっかりこれ A からこの終止子につなげる B から終止子につなげる C から終止子につなげる A から進行形つなげるみたいな感じでいろいろ練習しておくとまずは1小節1小節でここに向かうみたいな感じ。 突然やめないよここの「これうたたうたた」でこれどこに行ったのって感じがする よ, よっぽどここにアクセントつけたらシンコペーション行ったなって感じだけどこれなんかも「うたたうたたうたたうたた」ってなんか喋り始めたんだけど途中でやめるみたいな「あの俺さ俺さあのあれあの」みたいな感じに聞こえちゃうのね。 ここがちゃんと次の頭の要はフレーズの終わりに繋げなきゃいけないんですよよっぽどここアクセントつけてここにクラッシュ打ったらうたたうたたうたたうたたドーンってつければこういう人はなんか繋がってる感じがするけどこのフレーズって繋がりにくいんですよねでこういうヘミオラにするとすごく横に大きく流れるからスペースもいっぱい空いてるんだけど なんかこう横の流れもちゃんと聞こえてみたいな細かい音を埋めなくても矢印が見えるからら寂しくならないんですよここがすごい大事この辺が皆さんやっぱりこう苦手ですよね単発 の, 単発の こ, う、えー、こういう受け答えばっかりみたいなだから相手がしゃべって「黙るの待ってそこにちょっと音を入れる」それそれ昔僕もそう思ってたんですよ。でもどうやったらその切れ目を探せるかじゃなくて 相手のフレーズがこう山があった時に相手のフレーズが終わりそうな時から自分のフレーズを始めてあここで終わるなと思ったら一緒に終わったりずれて終わったりみたいなこういう感じのコンピングするためには長いコンピングが必要なんですよ。その時にはやっぱシンコペーションブック使ったりするんだけどそのシンコペーションブック難しいから先に覚えるのはえまずはこう細かい受け答えができた人は次はこの「ヘミオラ」っていうのを是非挑戦していただければ。ものすごくこう コンピングがやりやすくなったっていうかなんかこうドラムがいてなんかこう分厚くなる感じっていうのが相手に伝わるんじゃないかなと思います、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方は是非いいねボタンを押してください、えー、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします